では次に、その、じゃあ中国乗用定理を使う際に、その、この法ですね、このモジュラル N の法をどのぐらい大きく取ればよいかということについて、まず考えてみたいと思います。えっ、ー、と、今ですね、その、まあ、ある法 N で、この、えっ、ー、と、この C の行列 AB。A B A と, B A と B の積 C ですねの1個の成分をこう計算したとしてでこれが、まあ、あの C の RT 成分に合同 N を方として合同だったとしますでまたあの別なですねそのあまたこのう N を o N として、まあ、別に こ, うこの A と B の C の RT 成分の積を計算した結果がですね、この N を法として、この C' の RT に合同だったとします。で、この時に、えっ、ー、と、確かめられるのはですね、と この C のプライム、この C プライムの RT っていうのが、マイナス2分の N から2分の N の間にあって、でさらに、そのこの方の N がですね、えっ、ー、と2倍のラージンプライムの2乗、あ、2倍のラージンプライムより大きいような方が与えられているならば、この両者のこの成分はまあ一致するということが、次の理由でわかります。 それはなぜかと言いますと、まず今、この C の RT とですね、C' の RT っていうのが、あの今こう、N をこうとしてまあ合同っていうことですので、まあこの、この前のスライドからですね、このスライから合同っていうことですので、この C の RT と C' の RT の差というのは、まあ、N で割り切れるというわけですね、まあ、合同式の定義から。で、あと一方で、その C の RT 成分の大きさっていうのは先ほど の, てあの過程で M' より小さいというふうにしておりました。でそうしますと、えー、とこの C の、えー、と RT 成分と C' の RT 成分の差という差の絶対値がですね、まず三角等式を押さえます。三角等式を押さえる と,、えー、と C の RT 成分の絶対値と C' の RT 成分の絶対値の和で上から押さえられることになります。でところがその、このそれぞれ の, あの RT 成分ですね。RT 成分というのはですね、うん、とまず C の RT 成分の絶対値は M' プライムで抑えられていると。でそれから、うん、とこの C' の RT 成分の絶対値は、先ほどの仮定からこの2分の N で上から抑えられているということで、でさらにこの M' プライム ですね。m プライムに対して、n、2分の n の方が大きいという仮定がありましたから、これで結局、この C の RT 成分の絶対値と C プライムの RT 成分の絶対値の和が、m、N で上から押さえられたことになります。ということで、この C の RT 成分と C プライムの RT 成分が N の倍数で、でかつその差が まあ、n よりも c に小さいということですと、まあ、これを両方満たすのは、この c の rt 成分と c' の rt 成分の差が0、すなわち、まあ、両者が等しいという場合しかあり得ませんので、まあ、これで、その、まあ、両者が等しいということがまず言えるということになります。で、このことからしますと、その、中国女定理を使うときの方 n としては、この 2M、2m' すなわち、 えー、と m というのはその、まあ、今回与えられた行列 a と b の各成分の絶対値の上階ですねそれから small m はその行列のサイズこの積ですねで 2m に large m2 乗 ×small m よりも n が大きくなるような項 n を取ればあのそこでそこの乗用感で計算した結果が まあともう一つ注意点として、えー、とこの常用間で計算するときにその元というのは、このマイナス二分の n から二分の n の範囲で取るということですね。その常用間の元の取り方として、あのまあ、今回、えー、と方を n としますから、その n 個の元があるわけですけれども、一つの、えー、と常用間の元の取り方としては、 その整数皮膚の整数だけをもう一つは、この0を、あの、なんでしょう、区間の真ん中に置いて、マイナス2分の n から2分の n の範囲で常用感の弦を扱うというやり方があります。 一応あの、今回はですね、その減算を伴いますので、そうしますと、乗用感の源としては、この0を真ん中に、区間の真ん中において、マイナス二分の n から二分の n の範囲でこう求めるという点うに注意してください。はい。で、これで、まず、その中国乗要定理を用いる際に、その、まず大きな方 n が決まったので、今度はその、えー、その n がです、ね、積にななるような n1 から nk ですね、えーと。n1 から nk の積が n になるようなこの n1 から nk をどうやって決めるかという話になります。でまあ実際、ま あ, あの一般にはこれ、あの、互いに素であればいいんですけれども、まあ現実的にあの計算機で扱う際には、まああらかじめ素数を何、形種類用意して、異なる素数を形種類用意しておいて、まあ、そこで計算をするということになります。えー、それで、 あと、法はですね、先ほど言ったように、あ、そうですね、えっ、ー、と、n が2倍、2×、l a r ジエム二乗かけるスモールエ n を満たすように取ること。それから、乗用感の源は、マイナス2分のエ n から2分のエ n の範囲で求めるということも書いてありますね。で、さえて、で、えっ、ー、と、今度はその n1 から nk のこの個数ですね、個数をどうすればよいかということなんですが、えっ、ー、と、まず、あのー、前提としまして、この n1 から nk そのものは単精度の素数としておきます。えっ、ー、となぜかというと、うんとまあ今回はですね、この多倍長の整数の計算をなるべく早くしたいということだったんですね。で、ですのでその使う道具としてはなるべくその単精度の整数での加減上除をたくさん使って、で多倍長の演算になるべく持ち込まないようにするというのが目標なわけです。ですのでこの えっと、n1 から nk としては、その単精度のお素数とするという仮定を、あの条件を設けておきますで。そうしますと、この n1 から nk がですね、その、えっと、この2倍の large m2 け ×small n より大きいという条件を満たして、かつ、その、なるべく小さな k にしておきたいということですので、まあ、それを計算しますと、 まあ、この n の長さっていうのが、まあ、n1 から nk の積の長さなんですけれども、この n1 から nk の積の長さっていうのは、まあ、それぞれの数の長さのこう和なわけですね。で、で n1 から nk 自体はあの単成度の数としておりますので、えー、っとそのその長さは1ですから、えー、ちょうどこの n1 から nk の積の長さは、まあ、k なんですけれども、えー、この k がですね、大体、えー、っと、まあ、オーダーの L、 にあ シ, ータかシータの L に等しくなるようにすればよいと。だから、うーんとまあ、シータの L っていうのを、まあ、最初に見積もったわけですけれども、まあ、このシータの L、この L の長さと、まあ、同程度のになるようなこの個数ですね、個数の素数を用意して、で中国女王三法を実行すればよいということになります。まずここまでで、えっと、中国女王三法で使う、まあ、あの素数ですねあの、が決まったと。 その個数も決まったということで、えっ、ー、と、押さえておいてください。では、その中央不調三法による行列積の計算のアルゴリズムを示したいと思います。えっ、ー、と、入力としましては、あの、行列 A、B、これは整数を成分に持つ M 次正方行列ですね。それから、と、その A の各成分の絶対値、 および B の核成分の絶対値の上階、えー、上階ですね、M、ラージ M を入力します。そして、えー、と出力としては、この A、行列 A と B の積 C を出力するということにします。で、えー、と、ステップの最初はですね、あの、先ほど今述べました議論に基づいて、この N1 から Nk の積が2倍のラージ M2 乗かけるスモール m をを満たしてかつ互いに素であるようなままず決めます一般には互いに素であればいいんですが、大体の場合は、現実的にはこの素数、傾向の素数を選んで答え異なる素数を選んでいくということになります。で、えー、と次のステップですね。ちょっとパッと見て面食らう人もいるかもしれませんが、まずこれフォーループが30になっているということに注意してください。 で、じゃあ、あの、外側のループから順番に説明していきます。と、これは、あの、まず外側はですね、i に関するループで、i が1から k まで次の中のループの操作を繰り返しなさいっていうことなんですけれども、えっ、ー、と、i が1から k まで動くというのは、実はこの i っていうのはこの ni ですね。この ni の i を指しています。ですので、この一番外側のループっていうのは、 この法のですね、法をですね、n1 から nk までこう取り替えて繰り返しなさいということを意味します。まずここまで、ここでいいでしょうね。ですので、法についてまずループを回すと。で、次に中の、えー、とループですね、えーと。真ん中のループは r が1から m まで。 それから一番の内側のループは t が1から m までっていうふうになっていますが、この r と t はどこで出てくるかっていうと、これはののあの、a の rt とか b の rt とかで行列の rt 成分を指すわけですね。ですので、中の二重のループっていうのは、その行列の各 rt 成分に対して次の計算を繰り返しなさいということを意味します。よろしいでしょうか。一番外側のループで、その素数の方の ni に関する繰り返しを行いなさいと。 で、その中で、各 NI に対して、この行列の各成分に対して、こういう計算を行いなさいということを言っています。じゃあ、実際に行列の各成分に対して、何をやっているのかっていうと、ここで見てわかるように、えっ、ー、と、1行目では、この A の RT 成分を NI で割った乗与をこれに代入しなさいと。で、2番目の、二行目では、B の RT 成分を NI で割った乗与をこちらに代入しなさいと。ということで、そのやっていることとしては、 その与えられたまあ法ですね、法 ni ごとに、この a と b の成分をその ni で割った常用からまあ行列を作りましょうということをやっています。まず、あのこういう流れをですね、まずつかんでください。あのまあ、最初見ると、えっと思うかもしれませんけど、あのやってることを一つずつ追っていけばそんなにたあの難しいことはやっていません。はい 次、えー、と3番目のセットですね。ここでもやはり、その、30のループになっているんですけれども、その30のループの仕組みは先ほどと全く同じです。一番その側の、この i に関するループというのは、この法ですね。法 ni に関して、次の計算を繰り返しないというとことですので、まあ、それぞれの法 n1 から nk に対して、次の計算を繰り返すということになっています。 じゃあ、その内側のループなんですけれども、えっ、ー、と、内側のループの変数を見ると、2番目のループは r が1から m まで繰り返す。で、一番最後が一番下ののループは t が1から m まで繰り返すということで、えー、これは、その、まあ、これ rt というふうにここで変数が使われているということはですね、これはあの、えっ、ー、と、この、 C の RT 成分を計算しなさいと。だから、えっ、ー、と、行列の積の RT 成分を計算しなさいということを言っています。で、それはどういうふうにやるかっていうと、えっ、ー、と、ここにありますように、この AI、AI の RS 成分と BI の ST 成分の、まあ、かけて加えるわけですね。ですので、この A と B の積の 積の RT 成分を計算しなさいということをやっています。まあ、実質的にここで行列の乗算が行われているわけですね。で、この AI とか BI とか CI って何だったかっていうと、これ前のスライドで代入しましたように、これあの A と B、A と B の成分をですね、それぞれあの Ni で割った常温の常温間での行列ですね。で、まあそういう表記をしておりまして、で結局この CI というのが その Ni を法とする、えー、とまあ乗算の結果ということになります。ですので、まあこの三番目のところ、三番目のステップで、と何でしょうね、そのじ、えー、と実質的な行列の積をこうあの法の Ni を取り替えながら計算しているということになっています。で、えー、と四番目ですね、四番目は、うんとループが二重になってます。 えー、と、ループが二重になっていて、これは、どの変数に関するルーかというと、R が1から M まで繰り返す。その時間は T が1から M まで繰り返す。となっていて、その中には、この C の RT っていう、あのー C、行列 C の成分がありますから、これは結局、その、行列の RT 成分に、全部に対して繰り返しを行うさないということを言っています。で、そこで行われていることなんですが、 あのここではですね、ちょっと新しい記号を定義しましたので、ここだけ説明しますけれども、このチャイニーズリマインダーっていうのは、この中国十三法での計算を行いなさいということを意味しております。で、どういう入力で行うかというと、この C1 の RT モード N1 から CK の RT モード NK というふうに入力しておりますので、その、えっと、この意味はですね、この行列 C の 行列 AB の積をですね、方を N1 として計算した結果は C1 でした。以下同様にして、方 NK として計算した結果は CK でしたっていうことを入力して、で、この結果を満たす C の RT の各成分を求 め, ましょう求めてくださいということを計算しております。中国女王定理のもともと与えられた問題で言えば、この行列えっ、ー、の この行列の成分をですね N1 で割った乗与が C1 の RT で同様にして NK で割った乗与が CK の RT であるような条件を満たすようなこの C の RT を求めなさいと。そういうことですね。これを中国共産三で求めると。これをあの C の行列の全部の成分ですね M2 乗個の成分だけこれを繰り返すということをやって最後5行目でこのリターン C ということで出来上がった行列を返すと。 いう流れになっております。まず、えっ、ー、とここまででその中国乗山法を使ったその行列の乗算の方法を説明しました。こまで何かありますでしょうか。よろしいでしょうか。じゃあ、えっ、ー、と次に進みましょう。